皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。10月21日、自分でもよくわからない大逆転が起こったおかげで、同点1位となりました。これで7段昇段となりました。今のバージョンでのとりあえずの目標を達成できました。大富豪テーブルとカミル・トランプもゲットできました。そして、7段昇段の称号もゲットできました。 背景が緑色の称号なので、やはり10段の称号もあるということですね。さすがにそこまで目指すのは大変そうですが、バージョン6になったらもっと大変です。おそらく大富豪をやっている時間が取れなくなるので、だったら今のうちに目指すべきかもしれません。8段からはマイナスポイントが発生するので、そう簡単に10段にはなれないのですが、とりあえず明日考えます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。